Thank <music> you. 今日はちゃんゃのコミケ第10回萌えコミック」の現場に来ました何があるのかやいと一緒に見てきましょう「萌えコミックフェスティバルは」は調査のアニメが好きな人のためのイベントです2011年から毎年2回開催されていて今回で10回目となりましたコミケでは ゲームの展示と体験できるコーナー同人誌や手作りアニメグッズの販売などがあってあとはコスプレー今回の「萌え込み子」は「紅白合戦」もあって舞台で「初音ミック」「ラブライブ」など人気作品のダンスパフォーマンスがやっています。 コミケといえば世界中で一番有名なイベントは日本の東京ビッグサイドで毎年開催されているコミックマーケットがあります調査のコミケは東京のように大きな希望じゃないけどここはアニメファンのパーティーみたいみんなここで友達になって好きな作品について交流を深めます中国の各省では地元のアニメイベントがあって それぞれぞがが自分の特徴とと見所があると思います一番人気のコミケは上海のコミックコップという東京のコミックマーケットと同じ大きいイベントですコスプレの作品の中には日本やアメリカなどの外国のアニメキャラクターもいますし中国のゲームやアニメのキャラクターもいます これからも調査の日元ファンがどんどん増えていくと思います。